そうですねありました、ね、あのこう彼女がにこやかになれる時っていうのが、はい、おかげさまで す, すみませんなんかこうすっきりして帰れるから <笑>, <笑>, 笑顔で帰れます。<笑><笑><笑> 扱わないけども、絶対にやっていいたただきたい絶対に効果があると言い切れるワークがあるんですけどもそれがですね椅子を出すすというものなんですね、あのー、これはご自身でやっていただきたいんですよね要するにお子さんとかパートナーさんと か,、まあ、なんかお友達とか人間関係の対象者と一緒にやるんじゃなくて自分一人でやっていただきたいものなんですけどねちょっと具体的に今なんだろうな 子供とかパートナーとか友達とかまたは学校の先生とかとにかく人間関係に関してちょっと悩んでることがあって考えていることがあるっていう人いますね。それをちょっとここで披露してもいいわよっていう人いらっしゃいますか。喋れる範囲。 時時間間ももそそううででです、すすしあの机上の空論です皆さんのご家庭のそれぞれのケースに当てはめたアドバイスではなくてご提案ではないわけですいやそもそも毎日、うん、関わってあげたいけどもいやもういいからって言われてると「い、う、や、ん、<笑>なったらもうどれも使えないじゃないですか」<笑><笑>じゃあどうすればいいのかって言ったら椅子を出すんです、ね、ではちょっともしお願いできたら 10分ほどちょっと前にできてもらってよろしいでしょうか、うん、はい、ちょっとご協力いただきたいなといすはい、はい、すごい<笑>はい改めまして、はいあのー、お前が入っていないと大橋さん大橋では皆さん、え前に出てくださった大橋さんに拍手は い, おいし、はいはいはい、では大橋さん、はい、え一、ー、と, と今からワークにご協力いただきたいんですけども、はい、まず、面白くながら変な質問から始まります この空間のどっち側が未来っぽいですかどっち側が過去っぽ い, ですかいや未来です。未来ですよね。じゃあ、過去がこっちら で, ですよねです。では、この椅子が大橋さん。で、この椅子が息子さんでしょうか 娘, のあ娘さん、はい。娘さんの椅子としたら、大橋さんと娘さんの心の物理的ではなくて、心の距離と向きって、 どういいっったふうになっていると思います例えば、なんか反対、まあ、方向を向いているとか、またはまっすぐ見つめ合っているとか、または大橋さんが前を行って、娘さんがそのあとをついていっているとか、または娘さんは大橋さんの後ろをついていっているんだけども、ちょっと過去にとらわれているとか、または2人は並んでるんだけども、ちょっと娘さんの方がまっすぐ未来を見くに。あっはいあちょっと動かします 距離が空いてるんです。距離が空いて。<笑>私はもう見ようとするんですけど、<笑>はい、最近こうあっち、あっち。未来でしたかこうする感じですか<笑>私はこう見るんですけど、はい、彼女は多分行きたいんだと思うんですけど、行きたい。はい、私がその方向でいいのっていう感じ か, かもしれないんですけど<笑>こうこう追い、私が逆に追いかけている感じがしますけど、そう か, か、そう か, そうか。追わしたの方が追いかけてる感じ としては未来を見ているわけですね。ね多分彼女は見てるとい、なんかどうなるんですか、なんかバスケ部に入っているとか。いや、違うんですけれども、なんかこう、お、うん、海外に行きたいぞいたい。海外行行きたいぞい。行きたいぞっていう、うん、未来があるんですけど、実は本当に現実を見てくれ。あ、現実を見てくれ。見 て, くれってうので、行、う、き、ん、止めて、いつも、お母さんは、あの、私のしたいことを邪魔する。ああ。 と手声が下手もいでもやちょっとゆっくり目をつぶって。この感、ちょっっとしっくりと もうちょっと近いとか、もうちょっと離れてるとか、ちょとはい離れてる感じですけど、ね、で娘さんはまっすぐ未来を見てる感 じ, で感じしますね、はい。娘さんはまあやきな赤い赤いじゃない。赤いさんはどうでしょう。まっすぐ未来未来見てますよね。こっち見てない感じ。 近いですねママは作、い<笑><笑><笑>まあ、っといたからね作っといたからね元気出たは食べてっていう感じで、はい、別人なんです別人<笑>別人なんです分かりそう私も、はいはい、元気になって、うん、どうしたん今なんか元気になっちゃうで、うん、って思、うん、あれに寄ってくれたのかなと思うので、うん、声をかけるとシャッと思う、うんうんうん、それがその つかめなくって、私には。うん したいな、うん、どう思うんでもゴリゴリどうしてるいいしていいの<笑>分自困ってるなっていうのが改めて分かった感じです。うん そうかはい、私困ってるなと私も思いました。ら<笑>うん、あそれを少しかかかかかにしていくためにちょっと彼女からら、どんな存在感感ととととエネルギーとかオーオじる Thank、you 並べたいです。一緒に一緒に、<笑>一緒にうん、一緒に同じ方向を見ようよって思うんですけど、うん、ちょっと違う、うんです。反抗期だけではちょっと済ませれないのかなという受験も控えてますのでやり将来のことを考えるとやはり同じ方向を向きたいんですけど、うん、も彼女と同じ方向を僕、勇気も私にはなくって。うん僕勇気えー 同じ方向を見てあげれないんですよね。な、う、ぜ、ん、だろう。やっぱりこうあの怖いです。やっぱりその一つ方向を見て今行こうとしてるんですけれども、まだ中学生な ん, なんでもっといろいろ、ね でそうなんですこうやって目に見える形にする椅子の向きであるとか距離だとかで具体的なその2人の現状を目に見える形にすることによってああそっかこれぐらい離れてるんだとかあ今彼女はまっすぐ未来見てるこっちをなんか言わてる時しか見てくれないなとかで私としては本来はまあ2人並んでいきたいなと か, だかそれはどういうことかあったら例えば視野を広げてほしいとかひと言に没頭するんじゃなくて幅広く見てもらいたいなとか。 そして自分のポジションから相手を眺めることによってやっぱり心配しているなとか、まあ、その、まあ、今田さんが不在ということで私が何とかしなきゃということで操縦しようとしてるんじゃないかなとかでそういえば昔娘はこういったことを言ってたなとかっていうふうにいろいろ現状把握現状を分析することができるわけなんですけどね目に見える形にすることによってそしてここからですここからなんですけどもでは大橋さんここに カリさ座ってますよね、はい、足を出ます普通に座ってますよ ね, すよ ね, すよねどんな格好ですか制服ですかお姿か 制, 服か制服で座ってますよ ね,、うん、ねじゃあ、制服姿で普通に足とかわでもなくここに座ってて、どんな表情ですかっ笑ってま す, で す,、ね、笑, ってうです笑って、笑って まあ、っすぐ自分の海外に行くんだとかっていう未来を見ね。にやっとしてい る,、ね、るあかりさんの方を眺めながらゆっくり立ち上がって、ちょっと背伸して。 しますね、そうあかりちゃん、お母さんね、うんまあ、お父さんが、ね、単身赴任で家にいないからなんとかしなきゃっていうことでちょっとあかりちゃんにいろいろ言ったりするかもしれないけどあかりちゃん自身 Yeah. <laughs> 一緒に見てたいっては言ってるんだけどあかりちゃんとしてはどうかなお母さんと離れてる感じするいつも見られてる感じがすると、うん、見られてる感じがする お母さんのポジションから感じる圧迫感をちょっと。 いうわけでは離れたいかったら多分晩ご飯を作って待ってはくれてない。 したいんで す, うん、すごいパワ ってい言われるんですけど、うんうん、それがやっぱり彼女からの発信なのかなと何か喋りたいこともあるのかなっていう気がするんですね。で受験に向けて かって観光をやってくるんですけどもまあ、うん、かご説明会は一緒にはついていくんですけどあまり話を一緒にな並んでても並んで全然に乗っててもしないんですよ<笑>やっぱりキッチンに1歳で立つと何かこうにこやかになれるところがそこですね、うん、ありましたね なったなと思いますね。このそして椅子を置いていったことによって、うん、ものすごく距離を開けられていたなっていうのも、うん、あの感じるし、本当あの辺にぐっと離れている彼女が分かりましたね。うん、で、彼女の一二だっていうのがすごくあの彼女 の, の気持ちになれるし、ここに。 親が似てるっていうのを感じたときに、うんはい、その患者、彼の窮屈 さ, さ, さ本当に、えー、その歌い、えー、っていうのがわ、うんうん、かりました<笑>では大橋さんその一緒にいい時間を過ごす、えー、それは今週でも来週でも来月でもいいと思うんですけど、はい、いつぐらいならできそうですかでも早急に早急に、はい、早急にもあの彼女にはパンについてものすごく調べれてるなぜ、うん、かなぜかパンについて調べれてる、うんで やりた、かってるんです。うん、なるほどいいです、ねはい。じゃあ、そういった時間を持つことによって、なんかどんないいことが生まれそうですか。もっと、あの、あと、米大丈夫かなという気がしました、うん。すごいね、こんなに調べてとか、うん、あ、そんなこと知らなかったねとか、うん、あ、こうやってらよく膨らんだねとか。うん、そういうのをすごく、知られているので。うんうん、で, でも、私にすると、その時間は、勉強してほしいんです。<笑><笑> きっと細かい変化がこれから生まれると思うんですよね、はい。なんだろうまあ彼女のポジションに座った。らそうですね。いい、あの、体験です。これは。れ非常にも、ううのあの、公式で撮って。はい。公式にとって<笑>、はい。はい。また、あの、下に、あの、次女もありますんでね。うん、次、う、女、ん、ともそういう時が来ると思うので、はい、活用させていただきたいと思います。あはい、あぜひはい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、お明日に拍手を。はい。 その今の現状を見える化することによってそして自分の主観とか感情から一歩離れて相手目線に立つそれを体を使って、まあ、これまた椅子を使ってそうすることによって客観的に冷静に俯瞰に見て、えーまあ、分析することができるわけですよね自分と相手のそれぞれの意見それぞれの本音をそういう味でも椅子を出すというのはとても有効な映画だと思いますちょっと話脱線しますけども今お娘さんが ファンのことを調べてるっておっしゃってたじゃないですか。それはとてもいいことだと思うんですよ。あの没頭する体験を持つことが必要です。どれもこれにも没頭したことがないっていう人間は社会になってからもどれにも没頭できない人間です。何んならば没頭する体験を子供の時に体験してなかったから。でも親としてはやっぱり勉強してほしいですからね。だから子供の時に何かウルトラマンとかアニメとか漫画とかゲームに没頭しようとしてるのに親に止められた。没頭、な飲み込むっていう体験をできなかったっていう子は不幸です。 大人やってから何かに没頭するっていうことができないですらば子供の時に経験してこなかったから結構大変で大人やってから初めて没頭何かに没頭するっていうのはだから何かという人の要人ともとに熱中させてあげてくださいでその熱中の矢印が勉強に向いた時同じように没頭してくれますからあの受験って1年いらないです4か月で一通し大学に受かる子っていますた、うん、たった1ヶ月で あの北海道で有名な、えー、と私立の中学校に合格した女の子もいます。まあまあ、それは即読を習得させてからなんですけども、まあ、けどまで、あ、1人一年もいらないんですよ。4ヶ月で十分なんです。2ヶ月で十分なんです。ただ、何かに没頭する習慣を持っているのかどうかなんです。だから、ぜひと も, もお子さん方を信じてあげていただきたいなと思います。で、で勉強にその方向を向けるためには、やっぱり重要なのは目的だと思います。というわけで、えー、ちょっと長くなりましたけども、本日は以上とさせていただきます。で、最後に。 この塾に通ってらっしゃる、えー、親御さん方、お子さん方には、今みたいなワークを無料で、えー、させていただきたいと思っておりますので、すみませんが、えー、もしこの塾にいて、そして、えー、とこのワークをけてみたいという方がいたら、えー、ぜひとも池上先生の方まで、えー、お申し付けいただければなと思います。というわけで、本日はどうもありがとうございました。 <笑>うん、でも僕も、あのー、観測者さんもコーチングってすごいなと思うのはその相手からこうしなさいああしなさいって押し付けるんじゃなくて自分のうちからそのなんか答えを、うん、見つけ出していくっていうところに導いてくれるんで僕は非常にあの有益だと思うんですねで僕なんかもまあ仕事柄あのお預かいするお子様たちに、まあ、あ勉強しなさい まあ、外的な圧力よりもやっぱりどっちかというと内的なものから、うん、やっぱり勉強しないといけないって思ってくれる方がやっぱりうん強烈だと思うんですね、はい、だそういう意味ではこういうコーチングっていうのはすごいいいなと、うん、ただただ、えー、と勉強の方法とか、まあ、そうですね数学なのね難しい公式とかを教えるティーチングよりもこういうコーチングですね 自分からやり出そうとすれば、何見てもね、自分で調べて勉強ができますんで、その重要性というのは非常に高いなと思っておたいですでまた、えーと、よろしいですかね、はいえー、うちの生徒さん、ちょっとコーチングをしてもらって、勉強するように受けてもらう<笑><笑><笑>そうですよ、だから勉強したら合格するっていうのは、至ってシンプルですけどね。 ででもそういいいかかならやっぱり難しいんですよねだからやっぱり親子関係も人間関係ということでその子がよりよりメンタルな状態とかを作ることで、まあ、勉強とかいろんな自分の興味がある目標とかにも向きやすくなるのでまずやっぱりそういったなんか外堀固めたり土台作りであるそこを作るためにやっぱりコーチングとかが使えると思いますのでもしあのこの塾に通われている方、えー、まあ生徒さんもそうですけどまたその ご, ご家族の方に対しても無料でやらせていただければと思っておりますのでもしよければどうぞお願いします。